皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年12月27日、今月のリポちゃんのレンタル衣装は、スノースターセットでした。すごくキラキラでとんがった感じの衣装です。特に、頭装備のリボン的なやつがとてもいいと思います。さて、先日の超 DQ10TV で、アストルティアハッピーくじの抽選会がありました。 高確率で8億当たっていると思いますので、早速受け取りに行きま し, ました。8億当たりました。8億当たりました。8億当たりました。8億当たりました。8億当たりました。これだけ連呼しておけば間違いないですね。それでは8億を受け取りましょう。 そうだ、これは夢なんだ。僕は今、夢を見ているんだ。目が覚めたとき、僕はまだ12歳。起きたらラジオ体操に行って、朝ごはんを食べて、涼しい午前中にスイカを食べながら宿題して、午後から友達とプールに行って、思いっきり遊ぶんだ。